二十九日。はい。はい。ひなしゃに引き続き。卵。卵取りまで。取ります。行きましょう。はい。よ。どっちからどうやっていこうかな。あ、じゃ四番。はい。 帰りを取るのは久しぶりかもしれない。うんうん。朝を取っても会議はあまり取らなくなった。確か夕方のこの卵取りは朝と同じっちゃ同じなんですけど、ね。ですけど、そうね朝、ひな夕って取ると毎日三本も投稿することになる。うん、ね。恐ろしい落ち狂ってる。 狂ったように今投稿してますからねびっくりしたよねあの YouTube のレポートを見てて<笑><笑>いや先月の 1.8 倍はいはい恐ろしいすごいねだって卵があるかしらきっとあるというかあった<笑>ああじゃあこっちから行く カンと鈴葉が並んんでるあ本当だ仲良しだ、ね、はい、カンカはやらないごめんなさいあったーよいしょありました、はい、よいしょさて私には見えておりません。 あ、あそそそそこここう、うちちちょっとちっとちとゃめかなそんなことないかなななんいいみたですねあーあーどぐぐぐっと。 うんなんか細長いはい。はい。ありがとう。十。卵ゲッチー。三十二番。はい。はい。ありがとう。はいと う, はい、うん。やや小さめ。え三百前半ぐらいかしら。はい。 最近すごいでかい卵は生まれないね。そうだね。どういう。あれな、どういう仕組みなんだろう。鳥の個性だったんかな。はい、ありません。よいしょ。苦行だ。どうもどうも。ひ<笑>な、ナたち。はい。 で い, るの怪しいぞはい、なんか雑草が生えてくるパドックと生えてこないパドックの差は何なんだろうね。確かに全然この薄い下草から生えないところもあるのにあっちはあんなに茂ってしまって。 不思議だ。あ、ダショウが食べてる。ダドウいいな。今食べてた。ちゃんと下草を。うん。人にするやつと<笑>、うん。あ、こっちはほっとかれてるの。あら。お腹が空きすぎて、下草までちゃんと食べるやつと。<笑>そうじゃないやつ。ね、あ、お酢が卵コロコロしてる。何あ、やめちゃった。 四十二。はい、こんにちはあ。やめちゃった。人間が怖いよな。ドヒャーだもんないとかな。はい。あそこに卵がございます。ここのオスは。意外と臆病なので、人間が近づいてきたら、ドヒャーと逃げます。よいしょ。 あんなこういう動画を見てね、うん、ほ, っほっこりしてくれてるらしいほっこりまあそうなんかコメントで現在療養中ですが、はいはい、毎日ほっこりさせていただいておりますえー、そうなんですか現地になったら伺いますってあっひね元気になって遊びに来てほしいねね。 もうこっちの牧場の方には入れないんですけど。その頃にはきっと見放し代も。ね。してるんじゃないですかね。ノスケたちが全力で。あの。感じでサービスします<笑>いい、はい。ナイスキャッチ。いや、助かります島さんのこの網。ね、長い。伸び縮みするのがいいよね。最近。使い方が だよ俺あそう私もよあのこう伸ばしつつうん、うん、伸ばしたとこでこう自分でくるくるやると固定できちゃうからねっよっよっはい42番はいはい下、はい、げ うんねー、君たち撮るといつも逆光なんだ辛いね、顔がごめんねサムネイルにするときだけ明るくしてあげるから許してえ。よしはい今2はいもう一個ぐらいあるかな なんか昨日からちょっとまた少なくなっちゃったんですよね何があったんだねえ、お休みに入っちゃったかもうん、ないですねちゃんと頑張ってあれ、からああ、なんだろう幕に見えなくもない あー殻っぽいねなんかめっちゃ小さい卵を産んのここでそうですね毎回ここだよね膜だ腹なし卵を産んで食べたか卵が蒸発したかだね膜<笑>だけ残っています食べたのかい食べたのかああね。栄養をまた蓄えていい卵を産んでくれ自分でブリっ て, て食べるうん<笑>卵栄養満点だから ねえ、はい、<笑>みんな大好きだもんな う, ん、そう卵が割れた瞬間のガツキがやばいからあーめっちゃもう餌なんてどうでもいい感じでおいし何ふだに食べてるでしょそうね最初に見た時は結構衝撃でした<笑>食べちゃうのみたいな「<笑>ともぐい」ともぐいとはまあいかないのかなぎり でも不思議だよね湿った餌はあまり好まないのにあ、もうそんなことはないよおでんとか食べてくれなかったあ、確かにあのドゥルドルは大丈夫なんだね不思議だ何なんだろうな味<笑>味とかあるから味それか本能でこれは栄養があるぞって分かったのか本能だと思う卵を食べる本能があるのかうん どうなんだろうね<笑>全くわからない他の鳥もよくわからないけど他も食べるのでも卵食べちゃうことあるよね野鳥なるほどはい、ということで4月の29日毎回日にちでちょっと悩むなおそうはい、はいはい、会議の日なのでした皆さん